次は削除とコピーペースト。削除はですね、こういうふうに、えー、どっかある場所にいて、えー、バックスペース企業と前に向かって消すことができませね日本語になる。えー、この日本語をやめた方がいいよね。えーノットはい、ですが、たくさん消すときはこれは大変ですね。そこでですね、コントロール K というのがあります。 コントロール K を押すと、1行行末まで消えます。もう一回コントロール K を押すと、その次の 行, 行の終わりが消えるので、次の行とくっつきます。もう一回やりますよ。コントロール K を押すと、コントロール K で行末まで消えて、もう一回打つと、こういうふうに、コントロール K を連打することによって、行単位で消すことができます。さて、削除とコピーペーストの話なんですけども、 e m a c のバッファーですね。例えば、ここからここまでを消したっていうと、消したものは、キルリングという場所に取り込まれます。この場所がですね。これは、ちょうど Windows とかの、まあ、グイのシステムで、カットバッファーと呼ばれているものなんですね。で、その、えー、取り込んだものは、もう一回この中に挿入することができます。ですから、えー、投入するのは、あ コントロール Y、ヤンク。このコントロール Y はぜひ覚えてください。じゃあ、今消した2行をコントロール Y で、えー、取り込んでいきます。コントロール Y は何回でも使えますから、何回でもこれをやることができます。そうすることで、たくさんの行をコピーすることもできます。で、今お話しした説明だと、コントロール K を何回か打って取り込んできたものはカットバッファーに入る。 でも、皆さんが普通使っているときには、えー、グーの場合、マウスカーソルでこう塗りますよね。それもできます。ただ、それも、えぇ、ー、イン言いますの場合には、コマンドを使ってあります。どうするかというとですね。例えば、あこのイズから、えー、ここのイズの終わりまでをカットしようと思ったんですよね。そうすると、ここで、えー、コントロールスペースっていうのをいきます。コントロールスペースはマーク。 コントロールスペーススペマークで、えー、ここまで行くと、えー、この今のモードの場合、色は変わって見えますから、ここまでっていうのは分かるんですけども、えー、このモードがないときには、どこから分かんないよね。そのときにはですね、コン c コントロールエクスというコマンドを使うと、こ、えー、のマークの場所と現在地のカーソルを入れ替えることができます。コ CtrlX を2回行きますよ。 今、カーソルがあって、ここがマークです。さて、このカーソルとマークの間をリージョンっていうんですけども、このリージョンもやっぱりここに取り込むことができます。リージョンを取り込むコマンドは、コントロールダブルです。コントロールダブルを打ってみますよ。と消えました。で、えー、それを、 下に持ってきて、コントロール Y すると、確かに消した部分が残ってきます。まあ、もう一回同じ場所に戻しましょうか。せっかくですから。何回でもペーストすることができます。こういうふうに、コントロール K を使って消すほかに、マークとカーソルの間のリージョンをカットして入れるということもできます。これによって、さまざまな方法で、 さまざまな範囲をこう消したり、あるいは消したものをよそに持ってきてペーストすることで移動したりすることができるわけです。えー、その削除とコピーペーストの例がこういっぱい載ってますけれども、うんまあ、今説明したようなことは、実際にやってみてなれるのが一番いいんでしょうね。えー、コントロールーによる削除と、それからカット、コントロールルによる削除と、まあ、両方を覚えて、あとコントロール Y で戻せる。 これが一番最低限のね。これを覚えてください。さて、今度はキーボードマクロのお話をします。今使っていると、同じコマンドを何回も変えたいと思うことがあります。例えばですね、この先頭に、えー、星印をたくさん入れましょうか。まあ、40個入れてるとすると、Ctrl-U40、Ctrl-U40 が今入ってますよね。 そこでただの星っていうと、40個星が入りました。じゃあ、これはいいんですけども、この星に、4つ来たらば1個パス印を入れる。4つ来たらパス印を入れる。まあ、メモリだよね。メモリをしてみたい。その場合には、こう、今コントロールで行動の頭ですけども、1、2、3、4ってやったらプラスを入れる。 また、1、2、3、4ってやったら、プラスを入れる。でも、これを何回もやるのはめんどくさいですね。そこで一旦消しますけれども。ある範囲の、えー、このキーボード入力のコマンド列を覚えておいて実行することができます。それには、コントロール X、カッコ始め。それで任意のだけを押して、コントロール X、カッコ終わりというと、その範囲を覚えます。 やってみましょうか。コントロール X、カッコ始め。そうすると、キーボードマークロ定義開始しましたわ。それから、えー、F を1、2、3、4で、あとプラスを打ちました。ここまで覚えますから、今度はコントロール X、カッコ終わり。と、キーボードマークロデファインドって言いましたね。で、これをもう一回やるためには、今のことをやらなくても、コントロールただの E というのをやると、一回実行します。えー、コントロール X、で実行しましたね。 これはあとじゃあ4回やりましょうか。そののはだから、コントロール、えー、U4。今コントロール U4 ですね。それで、えー、コントロール XE、えー。そうすると、えー、4回この、えー、4つ動いてたっというのができたこういうふうに、 一回このマクロを定義して、それを何回でも回数を指定して繰り返すことによって、えー、規則的なものというのが、えー、比較的簡単に作、えー、ることができます、うん。まあ、そんな感じで言います。では様々な機能があるわけです。